ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。3月22日日曜日、落合南長崎駅に来ています。新宿区再生三角最西端北端の駅です。そう大江戸線が東京オリンピック予選無0の広告をつけてますね。大江戸線が行ってしまったところで、ホビーセンター加藤東京へ行ってみたいと思います。 沖合南長崎駅です。ホームから上がって、改札を出ました。ここを右側に進みます。地上に出ました。どっちに進んだらいいのか、さっぱりわかりにくい地形です。ゴーグエマップで調べると、こんな道のりです。では、ホビーセンター加藤東京に向けて出発しましょう。 大きい道路に当たりましたこっちですね猫に小判のお地蔵様後で調べたら室町時代に猫が人を助けたらしいです猫寺はまた今度来てみようこっちの脇道に入ります赤い電車がありました 結構、近いですね。これがホビーセンター加藤東京かー。20年ぶりです。この新しい建物は初めてです。赤電は、かつて京浜急行を走っていたデハ268です。赤電、綺麗に整備されていますね。では、中に入りましょう。お店に入ったらいきなり、すごいモニュメント。飛べ加藤って書いてあります。 中の紹介は次の動画です。ご視聴ありがとうございました。